議員にね言いますあなたねこの議会であなたのことをその特定議事会長の何て何々ってあの呼ばれてるんだけどご存知谷川議員教えていただけますでしょうか、ね、岡村議員ポチってポチなんで あなたのことポチって呼ばれてる。委員長、チャリアそれは私の心が弱かった、不甲斐なかったからだと思います。おか、おか<笑>なん。でポチでこいこいって言ったら来るで。んで私、意味分からんねやけど、ポチでここ、俺、ワンワン。なんでポチって呼ばれてるの委員長、チャリア 私の意思が弱いからだと思います岡村議員ということはあなたはこの自治会長の言うことは何でも聞くということあれで意思が弱いというのは何でもいいこと聞いてきたこれからも聞くそういうこと委員長田谷議員、はいえー、抗えなかったなかなか私一人で抗えなかった いう結果だと思っております。はい、岡村委員、あなたは、たはポチを認めるんやね。ポチを認めるんやね。田谷議員、あの、私のお心が弱かったということを、大変、あの、反省いたしております。岡村委員、ポチを認めるんやね。 心が強いか弱いかって聞いてないよ、あんなポチョって呼ばれとんのやで、ポチョはなんのやと、何でも言うこと聞くんやと、そういうことを認めるんやねって私は質問してるんですよ。委員長、ただ、はい、あの私のおあり方があ、そのようなことを言われるということにつながったということを、えー、強く自戒をいたしております。 認めるんやねっ て, って聞いとるんだ、そういうこと。委 員, 長田谷議員あの認めたいとは思いませんけれども、ただ、私の今までのあり方が、そのようなあの言動につな、ま、がったということを、しっかりと反省しないといけないと思っています。 岡村に、うん、なんという日本語認 め, 認めたいとは思いませんけれども現状はそうとられても仕方ないとこういうことなんちゅう日本語かあんまり理解できない。な